こ, っから こ, こからダントツですねでも赤結構勝ってんだそう思ったらそう私、ね、でもでこれ寝てていいぐらいだなホン<笑><笑>ダメかでも私思ってるよあの私和子時代にステージで寝たじゃないですか<笑>番組で今度生放送で寝る時はこの番組しかないって思ってます<笑><笑>その夢を達成させるのは いいうん私狙ってますからいやガチでガチで寝るんだったら用意してくれま す, れます本当ええーうん、っホントにえあマジかその回寝てる顔の前にマイクを置きますた。<笑>いやだよイバイオーラでマイクバイノーラでマイバイノーラル全然取れなかったけどなんか勝ってたギリギリでしたねもう、うん、黄色が多い寝言 言, 言言ってたら でもここしかないやろうなって思っとる。でもステージに寝たでしょだってアフレコ中はもう絶対そんなのしちゃいけないし、もうそれは分かってるよ。もうそこの常識は分かってるけど、それはもう分かってるんだけど、したこともないしね。でも、生放送、自分の番組の生放送は、この番組だとワンチャンあるってって。